ね。さあでは左足の上に右足んを乗っけて指を横に開いてぐいぐい動かしますはいでは行きましょうせー愛してる大好きありがとう」「二回言うとええとコント」「せーの」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」ありがとう「愛してる大好きありがとう」お隣の指「愛してる大好きお隣の指」ありがとう「愛してる大好きありがとう」お隣の指「愛してる大好きお隣の指」ありがとう「愛してる大好きありがとう」 愛してる、大好き、ナイス、はい、では、指をぐさっと<笑>手と足握手足の甲をこう持って足先をぐいぐいなじりますせーの、愛してる大好き声出してね、はい、愛してる大好きありがとう。はい、口まず下側せーの、愛してる大好きやってますか、はい、愛してる大好きやってると信じていきましょう。はいどうか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 あいてる大好き笑顔でね手を取って足振りせーのイ足を置いて、はい、右足の桜吹さんを出しておきます。 はい、体重の大きいさんさ、木グイグイ、えっ、ー、と、ふくらはさんの内側をほぐします、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、愛してる、あれ、これ告知してあったかな、火曜日って。あ、<笑>してあったよね、大好き、ありがとう。はい、青膝のちょっと上でーす、ちょっと上、きっかけさん、せーの、愛してる、大好き。 ありがとう愛してる大好きはいでは内ももさん愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねいやー本当にこれねカメラが近いよねちょち ょ, ちょっと待ってねなんかねいつもの場所なんですけどカメラが近いちょちょっと待ってありがとうが入らないもんねはいはい。 シか、シターのボディが入らないもんねこうちゃんとボディが入らないのに見えないはいありがとうございますちょっと後ろにしましたえー、それでそれでですね何どかっかだけあれねおひざさん内ももほぐしたらおひざをひっくり返してえー、ふくらみ外が「愛してる大好きありがとう愛してる大好き」 笑顔で、ナイス。あのね、もう一度おひざを立てまして、いや、あのね、愛してる、大好き、ありがとうの言葉が入ってきたよ今日これ。あ、いいですね。はい、では、ふくらはぎしながら、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね、非常にちょっとしたです、きっかいさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。きっかいじゃなかった。膝 膝下ゴリゴリ愛してる大好きありがとう。膝上ゴリゴリ愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい膝わりゴリゴリ愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はいでは、ももの裏ぐいぐい、もも裏ぐいぐい、愛してる大好きありがとう。 愛してる大好き笑顔でねはいもも も, も内ももゆさゆさ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいもも外ゆさゆさ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい膝下ぐいぐいせ膝裏ぐいぐい せの愛してる大好き声出してね愛してる大好き笑顔でねはい膝を持ち上げて膝だ下ブラブラせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと手の位置をね下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置ちょっと下にずらしてせー の, 愛し て, の, してせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこのお膝を下に。 こういって置かないよこの足を伸ばして、えー、右足さんのももの上をぐいぐいです肘でもし手でもいいですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではつま、えー、先を膝が違うせーの愛してる大好き いろいろ忘れてますね。はい、愛してるだい、一週間ぶり、ありがとう。はい、ここもう愛してるだい、ここを念入りに、はい、愛してる、大好き、ありがとう。はい、今日この上に左足のくるぶしさんを乗っけて、しごきます。せーな。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンもん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。 戻して、その足、右足を後ろにたたみますね。右足を後ろにたたんだら、背筋を伸ばして。うん、シスターの頭が切れてますよ。映んない。<笑> ち, ょちょっと前に出ればいいの。<笑>もうしょうがないね、これね。はい、では、右の腰骨です。体重を受けて、ぐいぐいほぐします。せいな。愛してる、大好き。ありがとう。 愛してる、ね、大好き笑顔でワンワン8相手は骨盤転がしでございます左手のおひざの外に左左のおひざの外に左手右手さんは右のお尻さんを触って骨盤を前と後ろに大きく動かします 後ろからいきましょう。盛大にどうぞ。性の。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ワンモアエンド、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばして骨盤ねじり、左手を左腰の横。右手さんは腰骨、ぐいぐい動かします。シしたが映ってないけど、いいでしょう。ちょっと後ろ下がる。 愛してる大好きワンモア。 はい皆さんもあの変化があったかと思いますいいコメントもどうぞさあということでいやいやいろいろね人生バタバタしておりますけれどもね、まあ、まあまあそういう時もありますよねうんシスター水分取ってくださいねストレッチはねあのデトックス効果ございますので水分をしっかりお取りください こうカメラの位置をもうちょい下げますいろいろもはい。ありがとうの言葉が写っておりますいいですねいいと思いますいいです<笑>うるさいよって<笑>うるさい今日寒いけどストレッチ型が素晴らし い, <笑>らしいあやちゃんそうでしょ そうなのよ。ストレッチするとねあったまるのよね今日ちょっとさ肌寒いもんね私もあったかくなってまいりましたさあ反対側も行ってみましょう左足行ってみようあーでもほんと毎日やりたいんですよシスターこれ放送毎日やりたいちょっと忙しいはい<笑>左手どうぞちょっと今バッタバタですけどもうじき落ち着くかなどうかな 足の上に左足を乗せて横に指を開いてグイグイ明日も本当にやりたいですよはい、では指をグイグイ開いて、えー、動かしながらいきましょうせーの愛してる大好きありがとうちょっと肌寒いから大きく動かしてね次せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの 愛してる大好きありがとう声出してどうぞはいでは指をぐさっとさしていただいて足の甲を持ったら足先をねじりますよせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き大きく動かしてはいでは土まず下側を持ってねじります雑巾絞る感じでどうぞせーの愛してる大好きありがとう。ありがとう 愛してる大好きありがとうストレッチですよはいではくるぶしを持って足先をぐいぐい振りますよ声出していきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス下の足をちょっと持ち上げて肘で大きくこれね上半身も使っておりますよ上半身も一緒にほぐすせーの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 アイシェル大好き、アリアと。アイシェル大好き、サンユー。アイシル大好き、アリアと。アイシル大好き、アリアと。では、チャレンジコーナー。両手、両足振りいきますよ。背筋を伸ばして、ボディを倒して。両足アップ。両手をアップ。背中に振って、せーの。アイシェル大好き、アリアと。アイシェル大好き、ワンモアエイト。アイシェル大好き、アリアと。アイシェル大好き、両手、両足、チョキーン、キープー。 はい、では頭の上で真似、足をどっちか曲げていいです。はい、では皆さんご一緒にいいです。ご賞をください。せーのいいでーす。センキューさん。はい、ここ体幹鍛えております。はい、腹筋ちゃん、背、はい、筋ちゃんはい。では戻してはい。とってもいいです。はい、では左足さんを曲げて右足さ様。後ろ裏裏裏裏裏裏裏内側さんせーの。 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、おひざんちょっと上、ケイカイさんせーの。愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。はい、おひんの内側。愛してる大好きありがとう。ありがとうストレチ。愛してる大好き笑顔でね。はい、では。いで ストレッチでね、ボディをね、健康にいたしますよ。はい、ではこの足さんを立てて、反対側にひっくり返します。左足のふくらみ外側さんをほぐしますよ。せーの、アイスデ大好き、ありがとう。ボディに良い言葉をかけていきますよ。 ははい、では左足さんを立てて左足さんのふくらはぎ下側さんをもみもみしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね膝の下さんグーでゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝の上さんをゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝周りさんをゴリゴリ 愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。笑顔でね。はい、ではおさ、お膝を伸ばして。伸ばす伸ばしていいまだです。はい、ももの下さんをぐいぐい。せーの。愛してる大好きありがとう。忘れてね。愛してる大好き。うちももさん、ゆさゆさ。愛してる大好き。がっつりつかんでゆすってね。 愛してる大好き、笑顔で外ももさん、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい、では膝裏さん、ぐいぐい、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、お膝をちょっと持ち上げて、ブラブラ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。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 ありがとうつま先を膝内側でももの横さんの愛してる大好きここ念入りにほぐしてね愛してる大好き笑顔で思えっと愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、ではこのももさんによく、えー、反対足のくるぶしさんを乗っけてしごきますせーの愛してる大好き ありがとう愛してる大好きナイスはいではこの足さん下ろして左足さをたたんで、えー、最後いきますね腿の横です腰骨さんせーの愛してる大好き大きくほぐしてねはい愛して大好き笑顔でねはい手足しすを伸ばして骨盤転がし右を膝さんの横に右手左手さん骨盤 骨盤を大きく転がします後ろからいきましょうせーの後ろから「愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でわまいた愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス背筋を伸ばして右手さん右腰横左手さん左腰骨ボディをねじります骨盤動かしてねせーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、ワンワンエッド愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、ナイスいいですはい、では両足骨盤転がしいきますマットさんを畳む方は畳んでくださいマットとか座布団さんねえ座骨さんを守ります座骨さんを置いたら足は両肩背筋を伸ばしてはいお膝の後ろ ただ背中を転がすのと伸ばして前に倒すのと骨盤転がし、行きましょうせーの愛 し, 愛, しし愛してる大好き、ありがとう最大に愛してる大好き背中を丸めて伸ばして愛してる大好き、ありがとう愛してる大好き、ナイスはい、では背筋を伸ばして骨盤をその場でクイックバージョンせーの愛してる大好き、ありがとう愛してる大好きはもう、あ 愛してる大好きアーニーと愛してる大好きな椅子いいですでは背筋を伸ばして最後決まましょうボディを斜め両足アップ片足アップ両手を頭の上で丸画面の方を向いていいんですご賞くださいちょっと丸がよいしょはい皆さんご一緒にせーのいいでーすはい背筋を伸ばして拍手 しますよ。ぐっと伸ばしてキープー素晴らしい<笑>はいではチェックタイムでございます両足を伸ばしますはい、片手伸ばしますはい左足おお、いいです ね, 行 き, ますよね右足行きましたね右足行きましたはいでは頑張った自分とみんなに拍手イエーイワンダホ、ーいいです 画面から切れてますありがとうございますさあいかがでしたでしょうか今日のね変化あったらコメント入れてみてくださいさあ久しぶりのありがとうストレッチ私できてとっても幸せでございましたもうね毎日ありがとうストレッチさんをやらせていただける状況が欲しい<笑>もうじきそういう状況にね来ると思います水分取ってくださいシスターの、えー、告知 タイムでございますこちらちょっこれ大丈夫はい外れました大丈夫ですマイムアルバム7月23日やっておりますマイムアルバムね素晴らしい人々がみんないっぱいご出演くださってますのでぜひとも見にいらしてください会場は新宿新大久保スタジオエヴァシスターのスタジオでやっておりますぜひぜひ今あのチケット 発売中でございますので、ぜひお早めにお申し込みください。はい、コメントいただきました。伸びました。良かったです。ありがとうございます。良かったです。はい、皆さん、また参加してくださいね<笑>ボ。ボディをね、鍛えていきましょう。<笑>えー、倒れました、こちら。はい、あとですね、タックパン。 こちらタクパン自宅でパントマイムできるタクタク自宅でパントマイムレッスン、えー、ただいま特別無料公演でございますこちらもぜ ひ, ぜひこ無料レッスンでございますのでぜひ受けてくださいということで今日もありがとうございましたいやーシスターね久しぶりにで、ね、きてとっても嬉しいです明日できると 思いますよ明日明日もやらせていただけることを願っていきたいと思っておりますできるはずですぜひご参加くださいということで今日も素敵なチューズデーをお過ごしください<笑>自分でウケてますけどねあのチューズデーチューズデーね これから素敵なチューズデー。はい、皆さん、本当にありがとうございました。またご参加ください。今日も素晴らしいチューズデーを。Thank you so much! See you so soon! Ciao! Bye-bye!